するしない。それでは、今回の麻雀の匠、ご覧ください。四曲開始です。皆さん手配を開けてください。はい。 おいさん、ついに親がやってきました、うん、そうだねほんと一上がりできてよかったあの、2着、ね、そう2着目か3着目ぐらいで親持ってくれば大体勝つんですけど私クラスえじゃあ今トップ目じゃないですか、はい、もうほんと鬼に金棒状態さあドラがリアンソウはいもうあ安泰って見ていいんですかじゃあ大井さんトップはそうですね1位か2位ですね<笑>もう連帯確定連帯は確定ですなるほど、はい、この手を仕上げればトップでしょううまいことあの、パイの並びいいですよ どんな手になりそうですか。まあ単品でうまくいけば五六七。まああのマンズが五六六なのでツ、えー2ブロック。はい、例えばチーワン引いてスッチマンウッパーマー上ワンとかでポインズは四と六どっちか引ければいい手になるんで、うん、まああの面ピンドライぐらいでんファイヤーとリーチ。<笑>リーチのこと今ファイヤーって、ね。あ, あ、そうですね。すねリーチのこと、はい、あの我々トップクラスではファイヤーと呼んでます。初めて聞きました。はい。はい あー、第一つもトンよくないなダブトンになる牌ですが、うん、ダブトンが必要な手と例えば、ソーズが一二でドラが出やんぞとかそういう時ってダブトンドラーカとかで漫画になるじゃないですかこれも、ダブトン必要ないときにトンが来るっていうのはちょっと感じ悪いんでポイしときます、うん、一打目に切るんですか蹴るわけないじゃないですか、僕がですよね<笑>ということはただ腹が立ってるだけですあ、ちょっとこの来てくれたトンにイライラし て, す、ね、イライラしてますねなるほどよいしょ あってこれさあいらないんだもん一応重なったらでも採用ですよねた重なったらいいんですけど、うん、いるじゃ村上潤みたいに第一打で毎回トン切ってくるやつがさ親のときはいきなり切らないですよです<笑>大丈夫トン切ってない今回いませんねトンから切ってる方ローピンとスーピンどっち引きたいなローピン引きたいなローピンがいい確かにそうですねローピン高いてこいローピン高いてこいお願いお願いほんと願い1回だけよしちょっとこれね これ本当言うと、ななんんて全然いらないらですよ。でも2万3万の受け入れに対して何の方がいらないはずなんで何を切ろうかなやっぱり E1 これはもうやっぱりあまりにもツモが効いちゃっててめちゃくちゃ嬉しいんでこんだけスリムに構えてもやっていける素材が整ったということですね。 目の前でローピンが出たりしても泣かない泣いたことないですねおいさんは泣かない一 回, 回も泣いたことないこれ4枚出ても泣かないですよこんなもの4枚出ても泣いて同行ううすることに3枚引いたこれで難を切ってただローピンを泣く人をひて批判してるわけじゃないですよそういう人もいるってことですよおいさんは仕掛けにようってことですよ、ね、世の中には歯医者さんもいれば<笑>学校の先生もいればマージャンプロもいるわけで<笑>、はい、どういう人生を選ぼうがその人の勝手なので わ、はい、かりやすいですね僕はロピンをなく人生は歩みたくないというかヒーローですもんねこれヒーローすわん怖がりたったな<笑>思い出しちゃう全曲のお話でおヒューあ、ダメだこれはダメだー中短波だこれってどんどんこうよく言うブクブクの形にしてるんですか、うんはい、はい。もう僕はあ、目いっぱいに、ね、目いっぱいにその方が相手も怖いんで相手はまっすぐ進んできてるんでいつリーチ来てもおかしくねえぞって脅しとくんでこうやって 親のやるる気を伝えるわけですねそうそうそう早いとこウーピン切ってもいいんだけどやっぱり4と6ね引いた時の形が強すぎるんであっ9ピンズも揺いれたもうダメだ涙が出てきたえ急にですか、うん、う2枚目のキューピンでですかちょっと心が折れた千代は場に1枚切れ今何でそんなに心が折れちゃったんですか僕の、はい、このピンズのこの辺が弱くなっちゃったんで、うん、なんかもうちょっと 良くないなと思ってでもあんなんの休めですよさんうーんそうだけど<笑>急に急にですかもうなんか急にそんななんか人が帰りたいえ、なんでヒーローどこ行ったんですかも う, もうやだなヒーローになるために生まれてきたみたいなことはあ庶民に落ちた格段急に庶民になる<笑> 2ランクダウン一流トッププロから今庶民になった今これは、これ大事ですよはい本当に大事ですからいや、聞いてます今何選ぶんですかそしたら そうずは、ドライ色なんで、もう、これ以上、そうずがの馬境が良くなることがもうないと。ドライ色が、そんなに綺麗に、あのうまいこと、いっぱい山に残ってるなんてこと、このようにないんで、もう切りました。先に、固定したわけですね。で、これをマンズとピンズで、どっちかでツーブロック組んで。絶対上がれるはず。信じてる。ああ、こんにちは。いらん、そら。あ、こういうのはね、もうね、もうあい。 自分の手にも使えないし、ヤンズを持ってきたところで大したことないんで、これはもうね、相手はもうビビってますから、うん、もうおじさん、きちゃどうしよう、どうしよう、どうしようって今、思ってますから、おいさんもう6巡目でドラつもぎりなんだ、はい、ってことですか、ね、もうビビって、ビビってしょうがないんで、しょうもないリーシとかしてこないんで、こい、あー、全然意味わかんない。3万統一になりました、さすがに、超安全配って取ってるんですもんね。 パーピン切るかチュン切るかしかないんで、うん、これで泣きます<笑>あっ統一が増えて、はい、この形ならもう仕掛けていってもいいかなっ5パーぐらい見えるしゴロチの3色で、はい、こいつをこうすれば5パーになるんでよいしょあの高め5パー要するにチーソーチーソーは2面なんで泣かないですけどローピンは泣きますねまず。 あとシャンポンですかシャンポン泣くかどうかはスッチーマンウッパーワンの切れ具合とよさぎ具合なんですけどウーパーワンは全体的にいいんですよ、うんうん、9万が3つ飛んでて、はい、ウーパーワンはいいんだけどスッチーマンが良くなくなりそうそろそろスーマンが3人全員持っててもおかしくないスーワンなのでスッチーマン微妙ですお引いた パワーは良さそうということは残していくのでどうするんですか？かローアンですね。ローアン切りです。これはこれで五六七を見つつ、リ、は、ャ、い、ングパワーを見つつ一応のためにキューピンを取キューピン受けをフォローしていると。うん、で僕が捨てハで脅しすぎちゃったんで、はい、ここからの手出しつも切りはあんまり信用ができないです。他の人どうですか、ね？はい例えば。 E1 とか Q1 とかを後で手出ししても僕にビビって持ってた可能性があるので安全杯とし て, としてなのであまりここからの手出しは 有, 有効ではないというかあこれ難しいななるほどパピン切っちゃうか今ワンズがこう三面ちゃんにも受け入れられる形になったんですけど、うん、泣きは試行にあるんですよねローピンだけローピンだ け, ンだけで今この安全杯 残すかどうかわピンとどっち切るか迷ってどちらにしようかな状態キューピン場に2枚切れですもう1枚打ってくんないかな誰か何の牌ですかちょっと9ピン決められるのにってことですね<笑>そうそうそう俺の迷いを消してくれってことです、ね、<笑>そうそ う, そう結局切っちゃったいやもうこれだけ3人いたら誰かしらリーチって言うでしょこんな捨て牌さ地球時牌でさ3人足したら国士無双みたいな顔してるけどさ<笑> ほらここして人でもこれささすが、ね、に誰かからさそう特に神茶さんはさダメ だ, めだもう限界だ関数ピンの受け入れもできますねいいピンが場に2枚3万を切っていいのか考えてる万ンズを3面ちゃんに固定するか、うん、しました、うん、もうねしょうがないこうなったらける範囲も出てもねロピンだけ泣きます ルーピンは無かな い,、はい。でもローピン使え、あの持ってそうなんだよね。もうね、一枚。もうもろつむぎり。これイーシャンテンだな、神社さん。これイーシャンテンだな、ね。あの感じ。あの、あたし<笑>イーシャンテンだとまた当たっちゃった。天杯でした。うん。一番警戒してるとこが当たったんで別にいいです。読み取り、読み取りです。 ななかなか今回いい手だったんですけど、はい、進みませんでした、ね、そうなんんですよみんな僕に対してその怯えてて、うん、だからこれも僕がこういう革を作んなかったら、うん、リアンゾーとか切らなかったらリーチって言われて僕は困ったかもしれないんで僕は脅して正解だと思ってるんですよ。あじゃあ脅したことによってあの低い打点にさせてるしダマ、ね、点にさせてるところがあるん で, で、はい、安くできましたね、はい、そういう効果もあるということです。はい 今回はこの捨てはえの意識だったりこ う, う、ね、アピール力も勉強になりましたね。はい、ですが、井さんちょっと悲しいですけど、一応、ンバ終わって<笑>、はい、でこの、こんなぐらいの手材料が来てるうちは僕としては戦えてるなって感じなのでなんかこう、めいる気分が悪くなるというか 弱, 弱気になるようなところはないですし、うんうん、あ読みもまあ、まあ、まあまあ当たってきてるので。うんうんうん 全然大丈夫です。これたたこれトップですね。これママトップですね。<笑>はい。難波のね大井さんにも注目です。はい。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。何入しました。大井さんペイチャードラが初。なんかあるぞ。え大井さんあるぞ。結構いい手じゃないですか。結構いい手なんだけど、はい、すごく嬉しいんだけど、うん、これね。はい。 結構出にくいかなと思ってんだよねまあ、簡単に出てくるような範囲じゃないですもんね、うん、なので両面作ってリーチいくか、うんうん、ペーチューン重ねて上がりたいんだよねあーダブナンいかれたかなるほどなんちゃなんごポンダブナンですこれいつもより怖いんだよというのは赤が入ってるからドラグハーツで、うんはい、あのダブナンごときどうせ2000点だろうとか、うん、本一にしたりなんかもう 早くくつければまた街もわかりやすくなるしでもこれダブナン赤い血とかで3級っぽいんだよ皮がもうおとなしすぎちゃってだからだけですね切かわされたくないんでどうしようかなと思っていったらまっすぐ行くしかないんだけどかわされたくないなこの手かなりお気持ちもそうでもダブナンポンしてるところから出やすくなったんではドラがうんだから早 く, 早 く, 早く サンキューだろ、えー、9万パワーはもう到達落としてるんで、はい、ソーズの本一で渡ってるかもしれないのね、うんうん、要するにあのー、もしかしたらマンズの具形を処理してもう1組ぐらいピン塚マンズの両面があってソーズがめっちゃ伸びた時にその両面を外してやりますよ本一に し,、ま、して漫画にしますよっていうのは少し垣い見えたともういつもいいじゃないどうしたの<笑> やっちゃうよちょ女神の高出てきます、ね、あポンあよかったーペイもポンだあんなもの重なってもちもちになったら大変だったよなんちゃか通風路めこれであのウーピンあるじゃんポン出しのウーピンここ大事なんだよポン出しのウーピンで次に僕の読みだよあのウーピンの関連牌がもう一枚持ってるはずなのピン図ですねそう4なのか6なのか3なのか7なのかそして想像の本質にいってくれって今思ってるのそしたらもうちょっと時間猶予ありますねあるし僕が上がれるからその時 ファイヤー。これは。順調に育ってますね。これは。ペンちゃんどうですか。すこれね。はい。ペンちゃん払うんです。うんうん、ルーピンを払うより、ペンちゃんを払うんです、はい。こっちを払った方が、この後の十分、あの、イ、e、ーピンでも、数ピンでも、三ピンでも、ローピンでも、なんでもいいんで。ピンズの動きがね、そういうこと、な, りりね、なので、切るんですけ ど, どっちからす。絶対に切らなきゃいけない方があって。えどういうことですか。これは、はい、すごく大事なんですけど。うん、僕の中でですよ。 これが上下の関係とトイメンの関係してで切り順変わるんですけど僕はインソうポンされてからリアウソーのリアメに振り込みたくないので今こっちから切ってこれポンされてもこれ当たらないんであんまりだからこっちから切りますリアウソがポンされてインソが当たるときってまあトイトイとかあるけど、うん、確率上リアメには当たらないわけですごいこの2一の切り順ってすごく大事ですよ あと一つあったでしょこれがそうこれ456で僕これウーピンね、はい、えウーピン消えました世の中に大丈夫です、はい、ウーピン消えた分ウーピンの周りが こ, この世で一番良くなった使えなくなりますね皆さん僕の勝ちです<笑>あれいいシャンテンなんですよ今、はい、も う, も う, もう決めつけます断定しますあそこは想像のいいシャンテンなんですまだテンパイでもない、はい、こいつを泣 き, 泣きくかどうか分かんないですけど、うんうん、なんでやねなんか後のピンチハイが だ, だからいいシャンテンなんで、はい、これは絶対に今切んなきゃいけないですよなるほどこれ切ったあとこれはロンですから危ないロンがあるからうもう今のうち切んないと大変な一1秒でも早く切りましょうこれはポンされて1はよくポンされるんですよ端っこはで統一の可能性もあります、はい、あ負任しといてください勝ちましたからもう 勝, 勝利宣言勝利宣言ですから絞れよ絞れよ<笑>今下茶色のあの お願いいねああのややばい手手出出しししめて<笑>しでたこれはどうですかこれいい、えー e、シャンテンから1個ソーズを引いて十分形のい、e、いシャンテンになったかあるいはテンパイになったかなんですけど僕はまだい、e、いシャンテンだと思ってますまだまだい、e、いシャンテンあると思ってますはいよいケーこれでテンパイなんですけどしし、はい、これはあの帰りの姿 <笑><笑>そうですねこれす今、今私がファイヤーする、あでもね、あれね、も し, し言ってます、はいはい、これね、あちょっと待って、イーサーをーしたダだめ小さいちゃうよ、危ね危<笑><ぶ>ねえ、危<笑>ねえ、危ねえ、ねねね、これねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危でえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、 リ ー, チですかリーチしかないんですけど場に5枚出てるんですよほんとですねリーチしかないんですよ、はい、必ずリーチするんですけど山には残っていそうですよ残り不満<笑>これだって出たかもしれないんだもんなるほどえでもこの判断なんですねうーん不満<笑>ここで大井さんからのリーチが入ったただこれいるんで3ついるんで山にですかであの5枚出てるけど目に見えて5枚出てるけど 三ついるんではい八引く五は三なんではい単純にこれ小一の勉強みたいになりますね、はい、ただパワー1押し来たんでちょっと一旦音化しといてリーチいやみんなねああんやイヤーもして て,、まあ、しての音楽流れてるんで一ミクロも聞こえないですけど悪 か, か,、はい、かっ た, かっ た, かったこうやってあげとくとアピールになります<笑>リーチすっ<笑>てな<笑>はいお、リモンズいったもうキルハイないんだんこことここにもうキルハイがなくて 大井さんすよいやいやいやいやみた い, みたいな。でもあの何の仕組みに対してリーチかけてくる大、う、井、んねうん、さん怖いですよ。ね。これ相談だ。だってキーワのリーチだよ。カリスマのリーチだからね。リーチカリスマバンバンだからね。もう漫画あんだよ。改装ってリアンハンですよ。リンンもうもうもうもうこういうすぐだよ。見てこれ。何でもないすみません。<笑>何いしてます。<笑>よっちよ<笑><笑>リーチカリスマバンバンだから。ね本当だよ。やっぱり大事ですカリスマって。これ上がれるから。もう間違いなく上がれるから。あ, あ今張った。 パワー1を押してるんで超危ない範囲を引いてシャアを問い落とししてるかもしれないんですけどあるあるんだけどシャアシャア問い落とししたのか今貼ったのかなんだけどでも今貼ったにしてはシャアとパワー1があったら一発目はとりあえずシャアっていう人の方が多いので確率的にはシャアシャアの方が多いです。うんはい、要するにこれとこれれとがう 例えば一発目にこれ使いました。いや一回は怖いわっつってやることの方が多そうじゃないですか。うん、はい。だからそこでシャアを切ったってことはシャア短ンからタメンちゃんになったとかもあります、ね。それはあるね、うん。タメンちゃんっ て, ってもあリアんめんですけど、あの大したことない四五六七そうとかそんなんです。ノ<笑>ベタンとかですか、ね。そうそうそうそんなそんな大車僕ですかバン。<笑>僕ですね。すはい止。止まったら僕ですよね。そうですね。ね。さあ八引く。三。 三じゃなかったゴールですか。聞くゴール。だってもう。だってここ見てだ<笑>すみません。ここん山にねありそうですけど。親も来るんだしさ。上がりきれるか。親も来るんだよ。親も絶対来るんだよ。負けてんだから。戦いたいですよね。いやーどんな決着が待っているか。いやどうなん対面どうなんですかね。どうなんだ今。 すうそは中筋一応僕の中すちで、はい、ただ自分の手を一つも見ないでスーソー早いす、ねね、そうそ速いですね君もね羨ましいですねああいうのね<笑>あのチャさんシャーチャーの方おりましたおお間違いない。もうてビチ来いビチ来いビチいビチ来いビ<笑>チいビチ来いおっかけビチ来いビチ来いビチ来いいチ来いビチ来いいい すごい自信すごいだとにかくすごい自信だからこれ勝つからカリスマは自信が違うこの町で、はい、多分生まれてこなかったらこれで負けたことがないので<笑>もし負けたら初体験でございます一回負けたことないんだから初体験の映像が流れる映像が流れるあシャー出てたよなんつってね、うん、ャシャワー出てましたよなんつってね全然目合いませんねいいんですか、ね、なんつって<笑>ほらレシピしたレシピしたでしょ これがああここで追いかけリーチ。このソズこれまでちょっと待ってちょっと待って一旦ちょっとっ 一, 旦一旦読まして、ね。えっと一数万かソズ待ちに決まってるんで一数万かソズ待ちね。でしかもソズマはどうせスッチーソー待ちとかそんな苦しいとこなんで百回やったらえ百回やったらでしょ九十九回僕が勝つんで今待ち言いましたよね僕ねやめろよ、はい、ソズとか持ってくんだよこういうのは大丈夫ですねカラフルですけど。<笑> <笑>そ赤でしたどうせソウの苦しい町で、うん、町は大したことないんですよ、はい、であのー、あ、ちょっと今止まってましたね転発したのかな今、親の追いかけり位置も入った出るぞる出るぞ出ちゃうぞ出ちゃうぞこれこれ出ちゃうんじゃん<笑>これ出ちゃう<笑>心の声がこれ出ちゃうわ<笑>これ出ちゃうほらうあれ、何？<笑>何？違いましたね<笑>急走は大丈夫そんなに急走より も, ももっと悪い町なはずなのどうせ ソースのパーピンパーピン切ってリーチだから、スーソーススチソダラだって一二三四で持ってんだもん。おいさんのスチソダラ？インスーピンを勝てるのか？勝てるよだっていやまゴロゴロだもん。はいスーピンピン。三<笑>万でした。ちょっと<笑>ちょっと掴<笑>みすぎだから。上がったーあー。リヤンパそうでしたね。そうでしたね。 上がりを決めたのはなんちゃでしたね、はい、お願い当たってて当たっててさあでは一度皆、はい、さあ手を開けてください見せない<笑>いやおいや大井さん効果上がれませんでした全然違うよ読めないもんいやー短期待ちえー、なんでパーピン取り外しなのパスを切れなかったんですよね<笑>面白いね読めないよ想像の苦しい待ちだと思ったな初だったね必須ピンは ままだ山にいいた上がれれれせんでしたいるよそれはこれ後引きでしょ違うの最初から大井さんが上がれない一数ピンの回が出てしまいましたねはいすいませんでした<笑>残念でございます ま, まあそれは大げさに言いましたけど<笑>はい、はい、そうだねまあここでやっぱりピン想像にわたってウーピンの時に分かってたんでもう一枚はこれは456ピンだと分かってたんでうんほんとはしたくないんだけどさこれしょうがないもんな ドラさんは、さあ今回リッチをかけましたが、はい、横移動という結果になりました。チートリーあるんだねやっぱねパーピンパーピンでもね僕はチートリーあんまりないと思っちゃったんだよ。ソースの両面だと思っちゃった。ちょっと受けながらのね、うん、進行でしたね。うん、さあご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。